エイプリルズの今井くんですそ<笑>し て, してキューティーパイのまゆちゃんでございます、はいはい、今日は何のために決まったのかというと。はいはい、iPhoneiPad で遊 べ, 遊べ る, 遊べる<笑>音楽ゲームアプ リ, アプリブルーブルーキャッチ の紹介とね、うん、実際にプレイをはいこれからね、うん、しようかと思うんですが、うん、まずは音楽ゲームって何っていう方もいらっしゃるそんですかね音楽に合わせてこう落ちてくる、うん、こういう平べったいお餅みたいなのをタップする、うんうん、それはグループキャッチの中でのね<笑>グループだけどねはい、はい あのとにはい、うん、<笑>楽しいゲームですでこのねグルーヴキャッチの中には、うん、たくさんのアーティストさんの曲で遊べる、うん、実際にいるね、うんえー、とアーティストの曲がたくさん詰まっていて、はい、これ日本のアーティストが多いんだけれども、うん、実はこのゲーム自体は今世界中で大人気でなんとなんと、はい、もう大体の 国の、うんかえー、とゲームカテゴリーの中でかなり総理を、はい、すごいね1位になったりとか2、ねね、になっていたりとか、ねうんうん、日本でも今ミュ、えーとゲームのミュージックカテゴリーで、うんえー、そこの資料では4位って書いてありますがすさっき見たら2位に 上, がってました上昇上昇中すごいすごいだ消えちゃった<笑>とにかく本当にねあの楽しいゲームなので、はいうん、今日は、うん い っ, ぱ い, いっぱいじゃないですか実際にちょっと見てもらった方が早いよ ね, ねはいご覧、はい、いただきたいと思いますじゃあまず最初の曲は、うん、はいえー「ミックパイまずは発声練習と」という曲ねはい こ, れは誰の曲ですかこちらは、はい、謎の謎のちょっとま悠ちゃんもまだよくわからないんですが、うん、今ゆっぴさんという覆面アーティスト、うん、多分この辺にねここ辺にドーンってシルエットではい 出てるんじゃないかなと思うんだけども。はい、この、あの、方たちが、お作りになった。プロデューサーとして、初音ミクさんを、うんはい。迎えてね。そう<笑>いったね、その曲をね、はい、まずはちょっとやってみたいと思います。プレイしてみたいと思います。そ、は、れ、い、では、どうぞ。はい。は, い、はーい。じゃあ、あブーグキャッチを、ちょっと聞いてみたいか。あ 早い早 い, い, い僕の曲が全然ハハハハハハハハハハハハハがハハハえ四つのものがあって、うん、あそのまたモードセレクトで選びます。キーボードモードスクリーンモード、うんうん、キャッチモードとジャイロモード。うん、じゃこの四つハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ キーボードモードは下にある4つの、えー、と押すボタンをトレーニングを始めましょうすはい頑張りますはい そう言われるとね、うん、ん, するんだよ、ね、あボボコンボ達成すするととキャラてう伸ばミスって出てたよ今。<笑> 最後はもっと長 く,、ねと長くね、伸ばします。ねわに合わののこでせて 終了はい、じゃあ注目のランクは。他の曲もこの調子で頑張ってね。どうかな？え<笑>、いくかな？いや。<笑><笑>え、いくかな？うーん<笑><笑>いやいやいやいや。いやミスド。いやいや。はい。はーい。よくできました。ありがとうございます。 プレイイしたミクパイマザー発生練習はなんと無料でダウンロードしてお楽しみいただけちゃいますグ、うんうんうん、ルーヴキャッチは無料版と有料版の2種類だって、うんはいうんうん、ミクパイレッスンは両方とも最初から入っているので、うんうん、なんと無料でできるというね、はい、であのやってみて「うん、おこれは楽しいぞ」って思ってくれたら、うんうん、有料の。 い、はい、よろしくお願いします。はい